はい。おはようございます。お疲れでございます。本日の動画はですね、静岡市にございます、マぜのキヤみさん、こちらにお邪魔しております。というのもこちらのお店、僕もお世話になっている、ハイパーファットンさんの新店でして、今回いただくのは、今出している限定メニューと、これから出す予定の限定メニュー、今年の夏限定でいた、もう終わってしまってるんですけれども、気になっていたメニューの計5品いただくとなっております。それでは、メニューが来るまで待機したいと思います。 はい、ということでただいま1杯目に到着いたしましたこちらが1杯目のマタヒア貝でございますこちらのメニューはねあの夏限定出てたんですけど今回の撮影でね店主さんの方にお話ししたところをご用意いただきましたんで紹介と合わせて食べたいと思いますそれではいただきます すくめをね、うん。うん、あ、これうまい。やっっちゃうまいんだけど。うん。味はね、結構あっさりめではあるんですけど。 かなり塩分が強くてかつこの油なのか豚のマヨのね結構入ってる気がするんですよねだから材料とか出汁の味もしっかりするし全くね物足りなさを感じないシ汁あリ系のね冷やしラーメンでございます超美味しい もう10月突入してて結構ね寒い日も多いんですけどたまたまねなんかめちゃめちゃ暑いんですよ今日この冷やしめっちゃ合う。 一番驚いてるののはこのメニュー冷やし系なんですけどもちろんねそれに伴ってチャーシューもまあぬるくというかちょっとね冷たくなってるんだけどポテンシャルありすぎて柔らかいのようめえ<笑>うまかった<笑>うんはいということでただいま2杯目到着いたしました2杯目はこちらのラブリー汁なしでございます ちょっとネーミングじゃ想像できないんで早速いただいてみましょうか<笑>うんあうま結構ねがっつりと醤油の切れは効いてるんですけど背脂がねかなり多分オウムに入ってるので甘みとかまろやかさもしっかりありますねうまいうんちょっと 全部混ぜてます、うんうん、わ全部混ぜ込むと上に乗ってたブラックペッパーとか中にね生姜が結構効いてるっぽいんですけど脂っぽさだけじゃなくて爽やかさとかも結構入っててバランスがいいね。 3杯目、到着いたしましたこちらがね、牛脂そばでございますめっちゃうまそうな匂いがする<笑>ちょっとこれでもう全部具材かかってるんで混ぜなきゃいけないんで最初から混ぜちゃいます <笑>これうめな<笑>ラーと違って牛の脂独特の甘みとかもあるのでこれはこれでまためちゃめちゃうまい<笑>うん、うん、味変にいただいたんですけどカレーの脂でございます 入れてた方がいい<笑>うんニンニクちゃんも入れたいと思います。 とということでこちら追い飯しちゃいました<笑>このメニューはね確実に追い飯は必須だと思いますうまそうだぞこれははいうまい<笑> 3枚目の完食でございます はい。ということで、ただいま、4杯目、到着いたしました。4杯目がこちらの、お好み焼きでございます。<笑> SNS 見ててね、見た目はしてたんですけど、想像以上にお好み焼き。お店のおすすめのトッピングであります、紅生姜、プラスマヨネーズ、かけていただいております。苦手な方は、このトッピング抜けますんで、お好みでね、ご注文ください。も買っちゃおっか、最初からね。 感じ う, うん う, ん、うわ不思議うんソース味だけじゃなくてなんかいろいろ入ってると思うんですよラーメンらしい部分あるんですけど未経験すぎて全然わかんない<笑>何が入ってるのかはわかんない<笑>でもねめちゃめちゃうまいですよこれ すっごいこれ漢字に始めまして<笑>うまい こちらがカレー混ぜけでございます麺の方はすでにね混ぜそばのような形で味が付いているものなんですけども漬け汁の方これ特徴的で塩分がこちらの漬け汁の方にほとんど入っていなくて混ぜそばの方を漬けるたびに香りとかね旨味が合体して一つのね漬け麺となるという不思議なメニューだったのですごく楽しみにしておりました、はい、よいしょ。<笑> 系の開始に黒胡椒が効いていてかつフライドオニオンとかこの鰹節香りもしっかり効いててこのまんまでもね十分まい混ぜそばでございます<ス>、うんうん、ではちょっとこちらの気になってたねこのカレーのスケジュけ汁でございますこんな感じでございますうわーうまそうかなこれ このカレーの漬け汁ねスパイスがガッツリといた本格的なカレー系の香りがしたんですけど醤油が混ざることでおそば屋さんのカレーうどんっていうかな和風のこういう懐かしい香りが出てくるね。